理想の格闘家を作り夢の戦いを繰り広げるそれがザ・ワイルドリングスなのだプロレスアメリカンプロレスルチャリプレイ総合格闘シュートプロレス柔道アマレス相撲空手ボクシングキックボクシング世界最強の格闘がここにある立ち技の攻防タックルからのサブミッションアルティメットスタイルへの移行 空中殺法試合運びアクションそのすべては君の組み立て方次第だ16人トーナメント16人リーグ戦タイトルマッチやタッグマッチそしてバトルロイヤルモードは自由に選び遊ぶことはできるルール設定も君次第だ究極のエディットシステムで君だけの格闘家を作り上げろ名前やプロフィールはもちろん身長体つき コスチュー得意技から能力まで全35項目がカスタマイズ可能工夫次第で完全オリジナルな格闘家も君の憧れの格闘家も思いのままに作れるぞ 魂揺さぶる超ド級のバトルレジェンドザ・ワイルド・リングス。